ははい、What's up YouTube こんにちでですす今日はですね僕のスポンサーのブランドアーバンボールっていうブランドから新しくリフティングフリースタイルフットボールの、えー、専用のボールが新たに出たというで早速レビューしていきますでさっきちょうどあの高い便でうちに届いて開封してみたんで、えー、その様子を皆さんにお伝えして このボールこんな感じでやりやすいですとか、本当にリフティングやりやすいのか、調子がいいのかどうかっていうのをね、僕の結構独自の判断になるんだけど、参考にしていただければ嬉しいです。まあ本当にサッカーボールで普段練習してる方は、まあ、全然 OK です。でも本格的にフリースタイルフットボール始めたいとか、リフティングもっと上手くなりたいって思ったら、専用のボール買うのがいいですね。やっぱりおすすめです。 圧倒的にフリースタイル、フットボールがやりやすくできてたり、まあ、例えば、すごいグリップが強くて、表面の、表面の素材がゴムとか、あとブチブチがたくさんついてたりして、挟んでも滑りにくかったり。あと、結構長時間リフティングすると足疲れてきちゃうんですよ。なんで、そこに、なんかそこの負担を減らす工夫がされてたり、あと結構軽かったり跳ねたり、という風に、普通のサッカーボールとは、 ちょこっとだけど違う要素があります。なんでそういうところもね、今回詳しく説明していくんで、ぜひ最後まで見てください。でね、えー、僕のスポンサーのアーバンボールっていうブランドは、オフランスのパリのブランドでございます。まあいろいろ商品出てるんで、気になる方、 多分、インスタグラムのタグ、ここについてると思うんで、ぜひ、自分で検索してみて、えー、あ、こんな感じなんだ、っていうのを調べてみてください。で、日本でも、アマゾンとかで今買えたりするんで、そのリンクもね、えー、動画の最後貼りますんで、ぜひ最後まで見てください。じゃあ、早速、レビューしていきます。はい、と、ま、全部出してみて、こんな感じです。 えー、これが今まで使ってたいつものボールですまあ新しく1個届きましたえーパイロファイヤーって書いてあるねはいパイロファイヤーっていう名前のモデルになりますんで今回新しく届いたのが黒のアーバンボールですでサイズが一応ジュニアサイズって書いてあるんだけど4だか 4.5 だかそのぐらい中途半端な大きさ空気圧によって 大きさが変わるみたえっと今回新しいのがこれだね見えるかな、うん、ーアーバンボール黒のジュニアサイズだけど全然 大, 大人も蹴れるぜっていうのが、えー、特徴ですでちょっと開けてみますこれをうんとどうやって開けるの、うん、よっしゃ<笑>はいということで表面はこんな感じです るかなでここにアーバンボールジュニアって書いてあるねジュニアって書かなくていい気がする書かない方がかっこいいねはいということで、えーまあ、とりあえずこんな感じなんでちょっと空気入れてみますはい空気入りましたいい感じ結構いいサイズですいいサイズボールのデザインとしてはここにまあ、メイドインタイランドとかでサイズが4って書いてあるね表記としてはなんでこっち側の面ででアーバンボールの いつものロゴ。一周、ファイヤーが回ってます。ほんで、ちょっと上の、てっぺんじゃないんだけど、このなんか、絶妙な、新しくロゴが追加されてますね。これ新しいね。今までに、ね、なかったです、このロゴ。今回から多分新たに追加されてますね。で、なんか持った感じ、ちょっと軽いかも。まあ、もちろんサイズがちっちゃくなった分、その分軽くなったっていう、それだけだと思うんですけども、えー、若干なんか持った感じだと、 軽いのかなって感じはしますんで面はね相変わらず2面構造ですこっちとこっちをガチャってくっつけただけの構造です簡単だね作ったでちょっと見比べてみましょう今まで使ってたのがこれですこのボール赤をよく使っててで新しいのがこっちはね黒だいぶこうやって見ただけでもうサイズなんとなく違うの分かるかなだいぶ分かると思います あ、この炎のデザインが違うんだよ。こっちは黄色真ん中で白外だけど、赤真ん中黄色外みたいな。ちょっと色合いが、赤とはまた、一味違いますね。ちょっとね、黒の方がね、テカってるっていうか、ちょっとツルツルしてそうな感じ。で、こっちの赤は、ケバケバしてる。ケバ立ってる感じがあります。見えるか、こっちは、ほら、あ、光に当てればわかる。 ちょっとテカテカしてる感じですね。なんとなく蹴りやすそうな気がします。あの、持った感じ。持った感じは。まあ、実際蹴ってみないと跳ね具合とか、この材質と靴が合うのかとか色々あるんだけど、その中でもわりかしリフティングしやすいボールな、の方なのかなってなんとなく思います。なんで、えー、ちょっと実際これで蹴ってみて、検証していきたいと思います。 という感じでした、えー、アーバンボール4号9トライしてみた結果全体的に一言で言うと結構切りやすいですでいい、e、とこまずこのサイズでグリップがわりかし赤よりもちょっと弱くてでそれ以外の色のボールよりもちょっと強いいい感じに中間取ってますねあと跳ね具合がちょうどいいですで C っていうと僕はずっと5年ぐらい5号機を使ってたんで 4号ちっちゃくて慣れないですまず、えーん5号使ってた人はそこが最初大変かなっていう感じはしますねで結局まあリフティングめちゃくちゃやりやすくなってますサッカーやっててこれからちょっとフリースタイルやろうかなって思ってるそこの君サッカーボールでもいいんじゃねえとか、まあ、正直い い, いいよそれでも全然ね同じん簡単な技やるんなら何使っても一緒でもさどうせやるならさこういうの使おうぜかっこいいじゃんこれしかもう リアルにリアルに話すと結構グリップとか跳ね具合とかが超重要ですリフティングでも正直で技やルーに関してもグリップがないとなかなかできないし跳ねないとなんかなんかできないしっていうところがだいぶ関係していますでこのボールなんですけどもアマゾンで買えるようになりますので店舗だと静岡のアラジンショップっていうところその2つでの取り扱いを今もうやってるのかなわかんない動画撮ってる日今日は多分4号はないと思いますけども 5号はありますで別に5号も蹴りにくいと言ってるわけじゃなくて、えー、もちろんリフティングがやりやすいすそれに比べてこいつはどうなのかっていう動画なんで、えー、あくまでもそういう比較のものとしてこの動画を見てください、はい、という感じでアーバンボール4号今回試してみました多分この先僕のメインのボールになるのかなっていう風に思いますでサブで5号機を使おうかなというようなぐらいちょっと気に入りました今後ね、Amazon、とかで 発発売されれるようででであれば僕のの SNS とか YouTube で情報を発信しますのでぜひ、ね、インスタ、ツイッター r フォローしてください、動画とかもたくさん載せてるんで、今回みたいなかっこいい動画いっぱい撮ってますぜひ見ていてください、でもう一個、えーとねこう、こういうボールをレビューしてくださいとかあれば、ぜひリクエストください、皆さん、あのフリースケートボール専用のボールでもいいし、ちょっと不思議なボールとか、うんなんか面白いボール、アマゾンとかで見つけたら、ぜひレビュー、僕もしてみたいんで。 ぜひ、えー、コメントでお待ちしておりますでね、えー、概要欄から技をたくさん知りたいという人、えー、LINE アット登録してください、えー、そっちでいつもねリクエストをもらったりあとメッセージもらったり全部返したりしてるんでお待ちしておりますそれじゃあ今回はアーバンボール4号のレビューでしたじゃあまたね